試合終了のブザーが鳴るまで勝負は何が起こるかわかりませんひねりつぶしてやれよみんなの思いを背負って決めるのがエースだ限界なんて超えてやれ絶対負けねえ今の俺は誰にも止められないこんぐらいでひるむかよワ影イ球王ン・カ杯ォ拔ドン・集イ・ブ之所向 a n i m イ・ s